それじゃあみんな、まずはミックスナッツリーダーの私から、プラチナスターライブフォースに向けて意気込みをはーいみんな、お待ちどうさまこちらご注文のエビチリ、ピータン、バンバンジーにカニチャーハン五目焼きそば、チンジャオロースにオムライス、トマトタンメン北京ダックは、プラチナスターライブスペシャルサイズとなりまーす 待ってましたーマミン、今日はミナリンの料理たくさん食べられるようにおやつ抜いてきたんだうん、うん、ふーん、友倒れの覚悟はできてるっしょそれを言うなら食い倒れ、でしょ友倒れしてどうするのよ 美奈子さんこのトマトタンメンってもしかしてへへへ、<笑>そうです。この前ひなたちゃんからダンボールいっぱいにもらったトマトで作ってるんだよ。<笑>うわー、みなさんの料理に使ってもらえて嬉しいね。これからもお野菜ごっさり持ってくるから、 また使ってほしいべさ。もちろんひなたちゃんと私がタッグを組めば、お料理がいつまでだって作れちゃうねこんなにたくさん美味しいご飯が作れるなんて、美奈子さんすごいなぁ私もお母さんに作ってあげたい美奈子さん、今度教えて 任せてください、プロデューサーさん。ちゃんと効率よくエネルギーが取れるメニューにしますから。<笑>うん。私、頑張って覚えるね。みなりこのチンジャウルース、かなりめちゃうまだよ。でも、 ピーマンがない方が、マミはもっと好きかなー。というわけで、肉だけもらいいこら、マミちゃん、ちゃんと野菜も食べなさい。私みたいなセクシーレディーになりたいならね。って、うん、みんな、本題を忘れないように。 私たち、ミックスナッツの決起集会に来てるのよ。うふふ、任せて、プロデューサー。いいナムコプロライブ劇場の大規模ライブイベント、プラチナスターライブは、すべて大成功を収めてきたわ。 これまでの6ユニットはどれも伝説的なステージを作り上げてきた。それに匹敵するステージを私たちが作り上げるためには何が必要かしら、プロデューサー リューサーそう、大切なのはコンセプト。つまりは、みんながどんなライブにしたいかってイメージのことね。そうね。まずは、みんなの意見を聞いてみましょうか。<音声> プロデューサー、それって一体誰のことやっぱり体が小さいとダメなんだ。ほらほら、険悪になったらダメですよ。ごま団子でも食べて、にっこりしてください。いくちゃん。 たくさん食べれば大きくなれるからね。そうなの<笑>じゃあ、2個食べよった。体力づくりも大切だと思うけど、私が言いたかったのは、ユニットの方向性、コンセプトのことよ。つまりは、みんながどんなライブにしたいかっていうイメージのことね。 上手い歌にダンスだけじゃダメ。しっかりしたコンセプトに基づいてこそのステージパフォーマンスなんだから。そうね。まずはみんなの意見を聞いてみましょうか。誰かこういうライブにしたいってアイディアのある人はいる 何ティーンと来ちゃったよ。うんふんふん。ズバリ、劇場をロボに改造すれば、大盛り上がり間違いなしっしょとマミのスペシャルなアイディア。うーん。私は、やっぱり料理ですかね。 ライブと料理をどう組み合わせるのかはまだ考え中ですけど。うふふ、いいわね。さあ、まみちゃんとみなこちゃん以外にも何か思いついた子はいるかしらえっと、いっぱいやりたいことがあって、まだまとまってないけど、かわいいライブにしたいな。うーん、難しいべさ。 少し考えてもいいかいなるほどね。まだみんなどんなライブにしたいのか具体的にはイメージできていないみたいね。それがいいわ。 みんなが考えてくれたアイディアは、私がバッチリまとめちゃうわよ。それぞれの個性や好きなことが詰まったライブになるよう、ビシッと構成するわ。それがリーダーよね。大丈夫よ、プロデューサー。リーダーシップとは、混乱した会議をまとめ上げる能力のことって、 この間読んだ、もしユニットのリーダーに選ばれたアイドルがマネージメントを勉強したらって本に書いてあったの。略してもしドル、最近のベストセラーよ。プロデューサーたるもの、流行りはしっかり抑えとかなきゃ。そういうわけだから、 今回は私にどーんと任せて、プロデューサーは大船に乗ったつもりで眺めててちょうだいさあ、ミックスナッツ、アダルティーに決めるわよ